えー、お越しくださいました千代年極展開の皆様です簡単にチーム紹介の方をさせていただきますしばしば拠点に与さこへなるこを取りを通じたまちづくりを理念に活動しています観音を原点に始め、えー、あっという間に23年が経ってしまったそうです歴史、私たちの日立の国よりあるチームでございます全てお待たせいたします 学生会の皆様どうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますお休みの時間だよねえねえいつもの話聞かせてお日様の話かなうんもう一回聞きたいじゃあい回。 Thank、you はい、ありがとうございます。